できるだけ簡単に痩せたい。効率いいエクササイズがいい。きつい運動は続かん。そういった方にぴったりなメニューです。うつ伏せになって体をひねるだけ。一番効率がいいメニューというのは弱ってる体の後ろ側を使うことです。代謝を上げる部分というのは背中にあります。体の後ろをしっかり使うと痩せる体質が必ず作れますんで、一緒にうつ伏せでやっていきましょう。まずは足を左右にひねりましょう。 あと息止めないようにマイペースでひねってください体をしっかりねひねると使われない筋肉の可動域がね上がっていきますので足をひねります 今度は両膝曲げて交互にももを上げましょうあともも裏を持ち上げる感じですあんまり膝がね曲がらないように90度をうまいこと保ちましょう膝から上の部分がもも裏にかかってますんで足を折り曲げてしまうともったいないです ゆっくり上手に動かしましょうはい OK です肘を開いたままで膝を曲げていきますこのまま上半身を反ったら戻しましょうあとこういう感じです上体反らしを肘ついてやる感じマイペースでいいです背中がね 少し動いてる感じがあれば、それだけでいいです。これだけで、腰背中の筋肉がね、使えてます。オッケー、次は両手伸ばしましょう。このまま、お尻をタッチしたら、手を戻します。あと。お尻タッチしたら戻す。肩、肩甲骨をね、しっかり動かしましょう。 泳ぎをねするようなイメージです。オッケー。上体を起こしたまま手を浮かしてつく、浮かして伸ばすってことを繰り返します。こういう感じです。持ち上げたら肘つく。戻す。 背中がね、熱くなっていれば脂肪がね、燃えてきています。はい、オッケー。次は脇の下に手をついて、上体を起こします。上体を戻したら足を上げる。こういう感じに交互に動きましょう。こういう感じ。 これでね。後頭部から、足首まで、全部ね、使ってます。揺れるのが上手にできない人もね、慣れてきますんで。何度か動画見ながらやるとね。伝えてきます。オッケー、今度は、右足だけ、横に持ってきたら、戻します。 あと股関節をね動かしましょうこれで弱ってる横のお尻の筋肉股関節周りウエストを使うことができてます結構ね辛いかもしれないですけどマイフェイスでねいいです 反対も一緒です行きましょうスタートこういう動きってあまりやらないですよねやらない動きが痩せるためには効果的です オッケー手の肩幅でお尻を持ち上げます途中で下ろします自分のペースでやっていきましょうあとスライダーの手前で一回戻りましょうお腹をしっかり持ち上げましょう猫背の人にはこれがぴったりです 万歳した状態から右手左足左手右足っていう感じで持ち上げます行きましょうこれで手首から足首まで背面を全部使うことができてます手も足も遠くに伸ばすイメージです Okay、膝を曲げたらお尻を上げて膝を伸ばしますこういう感じちょっと難しくなりますや結構難しいですよね足が浮かない人もねやっていけばできてきますできるとね腰から下の筋肉がしっかり効きますので できないメニューをね、やるだけでも筋肉が使えてます。オッケー。バンザイから上半身を起こしたら、肘を曲げてまた前に伸ばす。平泳ぎの動きです。マイペースでいいです。行きましょう。スタ これがね、代謝を上げるにはぴったりの運動です。背中、首、肩甲骨。疲れてます。オッケー、やってみた方はコメントください。